私たち阿蘇市生活改善推進員協議会阿蘇支部です。今日の献立は里芋とかぼちゃのひこずりをいたします。 今回教えてくださるのは西村さんですよろしくお願いしま す, しますえそして今月の器はこちらです、えー、阿蘇市乙姫にあります東坊楽さんの器を貸していただきました、えー、東坊楽さんのご案内は番組の最後に載せておりますのでどうぞご覧くださいでは西村さん、はい、今日は里芋とかぼちゃのひこすり、はい<笑> ひこずりあの熊本のね、はい、郷土料理の一つになるんですか ね, すねこれはえっ、ー、とお味噌でこうあえるタケノコのひこずりとかねあよくありますね春の時期は聞きますけど一番多いのがナスビがひこずりね あ, ありますねナスビと苦うりとかがですねで今日はこのお味噌のお料理ということで、はいはい お味噌は食会さんで作りましたじゃあもうあの健康にも配慮したそうですいいお味噌そうで す, いいです、ね、塩分控えめのですねはいじゃあ楽しみに作っていきましょうまずは何からはい里芋の皮を剥きますはい里芋これかられそうです ね, ね今が旬ですよ ね, ね、うん、まだちょっと早いんじゃないかな、ね、そうはねこれから冬にかけてあの旬になるそうですね それからかぼちゃを切りましょうかねはい、かぼちゃ、はい、もう一口大というか煮物のそうですねサイズに切っていきますで最初に油を入れますはいひき肉を炒めて 豚肉の香ばしい匂いが。はそうですか。はい。できました。かぼちゃ。はい。はい。もう入れたらですね。昆布だしを入れて、だ、は、し、い 汁, はい、汁を入れて、こちら。うん、はい。もうあんまり混ぜない方がかぼちゃもですね。うんうん、崩れなくていいかと思います。はい。 昆布だしのだし汁が入りますねこれからね少しずつもう寒くなると、うんね、やっぱりあったかいこういった煮物が食卓に並ぶとね、うん、ねいいです、ね、あ、石村さんのご自宅の里芋なんですかえーね、いろいろ作ってらっしゃいますよね、ね紹介の皆さんね。 さすがやっぱり<笑>自分のね口に入るもの家族のね で, ですね、うん、なってますから。うん、あ火が通ってます。はい。よし、ちょっとお砂糖を入れます、ねは。はい。ちょっと一回混ぜた方がいいかな。なじませるように。そうです、ね、お味噌も入れましょうかも。はい。さん特製のはいお味噌が。はい じゃあもう仕上げはい、も仕上げに、はい、仕上なレッキんですねわかりますわかります、うん、あいい香りですねお味噌のう香ばしいというかお出汁のいい香りもしますはい色が悪いので、はい、ちょっとトッピングしますあまた一段と表情がはい。はい 里芋とかぼちゃのひこ釣り、完成で す, す。いただきます。いただきます。優しい味ですね。彦釣り、おいしい。地産地消クッキングでは、阿蘇市にある鎌元から器を提供していただいています。 今回は阿蘇市乙姫にある東房楽山の器を使用しています楽山では色のついた土を使いガス釜と薪窯を使って焼いており普段使いの食器や柿などの制作販売をしています